you <laughs> の狭間に手を合わせ」「行方のない人のために大都会のど真ん中ってずっと」「立ち止まったら気づいた世界は真っ白に染まる」 「雪原にすれ違った影を映す」「まだ暖かい」「白い気がする」 Thank you. ます<タッ>